私たちが上野市を中心に活動している与沢小伊藤蘭志と申しますえー、今日このさっき時代は、えー、ストリート藤蘭開催にあたりご尽力いただいた方そして参加の方をさせていただくことこのおかげで感謝申し上げますありがとうございますえー、この状況下の中どのチームもそうですが活動の制限いろいろ困難なことがあったと思います ししかもうじ時代が変わりこの流れでどう活動していくか自分たちがどう進んでいくか考える局面に来ているのかと思いますそしてこれだけたくさんのお祭りを楽しみにしてくれる観客の方がいることを自分たちが踊ってそれを表現しなければいけないなと感じました今できること そ, いそして楽しんで踊りたいと思いますので 大きな 声, 声出しての声はできないと思いますが、お手拍子のほどで応援のほど、よろししくお願いますよろしくお願いします For、oh, you.、Yeah.